あなたは運動ニューロン病脳の一部や脊髄の運動神経の細胞の障害により発症しゃべったり飲み込みの時の筋力低下手足の筋肉が痩せていくなど徐々に進む病気10年から15年くらいで車椅子生活になる 現在決定的治療法はない2008年突然階段を上るのが辛くなる病院にかかるが原因はわからないそんな苦しい日々を過ごしていると2011年に運動ニューロン病と。 診断されました治すのは難しいと言われた病気諦めかけていたその時だったパワー入ります、はい、こちらの迷彩服の男性との出会い 彼はたけしさんという不思議な力を持つ人物もともと生まれつきあるみたいでね人には全く理解できない力があります<音楽>ここに人間出口、チャクラであります車でいえば排出、はい、水口に、はい、パワー入れます、はい そう、必ず人間の中に入ってくるんです、エネルギーが。これで、バンバンやりました、これで、あの、ちょっとさらい、出しません。足、上がる夫でしょ 彼の人生が再び動き出した。 諦めるという選択肢しかなかったこの病気死と隣り合わせの恐怖と戦ってきたおよそ10年間誰も分かってくれない S さんの気持ち孤独に押しつぶされる日々だったそんな日々に一筋の光が楽しみてください。 そして出会った数日後また歩ける日を目指して S さんとたけしさんは共に病気と闘い始めた。 よろしくたけしさんの思いとエスさんの本気が重なった明るい未来はもうすぐたけしさんは今も困っている人を 日々を送っている